<笑><笑>おせんべい焼けたかな。色変わる、うんうん。じゃあこんな感じです。完成、えー。はい、BCT のアマちゃんです。ザマスです。マジョです。です。今日やるのは何ですか？メダルメッキどうなのすけど、うん、これをですね。三、ね、枚並んでるよ。はい、三枚並んでますね。ちょっとアエにてメッキをかけまして、いやオリンピック関係のかなと思ったんだけど<笑>。<笑>オリンピックに関連してどう<笑>はい、はい。 金銀どのみ作ろうという実験でございま す, す、ね。はい、本物の金とか銀じゃないんだよね。はい、そのプロセスをじゃあ順を追って説明してください。はい。はい、じゃあ、まず何を何。まずね、あの水酸化ナ ト, 水ナトリウム。ナ水溶液にこちらの亜鉛ですね。粉末だよね。粉末です。亜鉛の粉末を全部入れるんだ。はい、全部。軽く混ぜるぐらいで、はい、あんまり頑張るところは。 食、は、べ、い、て危ないから3枚あるけど、はいはい、きれいなものを1枚残しておいて。い だいたいね、八十度になるとボコボコいっちゃって危ないんで、はい、そのうんちょっとその手前ぐらいでも作業始めてほしいんだけど、うんとね、もう七十度超えましたね。うん、そろじゃあ私はもうそろそろいいと思うので、うん、じゃはい、はい、行きたいと思います。今度止めまーすち。ちょっとまあね泳がせて、も, もうすでにでも色が、ね、銀色になってる銀ね。メッキされてます、ね。されているんです、ね。 ねえ、はねないように気をつけながら少し動かす感じかな、はいはいで。十分にメッキがされているようなので、こちらのね、うん、ビーカの方に移していきたいと思います。水, 水が入った、普通の 水, 通の水が入ったり。よいしオーケー、うん。 はいでみんなでもギャラリーがめっちゃ心配されてる<笑>だって危ないからよほど信用がないのかな<笑>初めてのつみじゃない<笑>、はいはいはい、じゃあ、はい、ピンセットを一回戻して、はい、こちょっと気をつけていくださ、はい あの、はい、アルカリ分が取れちゃってこと、ね。そうですね。はい。で、さっき使ったピンセットも同時に。じゃ、はいしましょう。ピンセットとメダルを<笑>、えー、メダルの水気を取っていきたいと思います。うん、水がついてるとあの、はい、ちゃんとメッキができないのです、うん。それも取って。はい。オッケー。でー、じゃあ一枚を綺麗、うんまあ、な方、銀、ね、メダル使いたいので、じゃあこっち綺麗なんで。 こっちをまあ、こちらの方に、もしまして、うん、うん、で, で、あとは次、はい、で、炙るときに、まあ、持ち方は、うん。えっと、こうやって、両端をこう挟むようにして。あ、普通にこうやって挟むのじゃ。ちょっとあの、ムラというか、挟んだところが、ちょっとね、薄、う、い、ん。うまいことね、そして、ね、うん、中火で。おせんべい焼けたかな。<笑><笑> もるかなもうちょっと危な、うん、ですねちょっとっちすもうない。危ない。危ない。危ましょう。う危ない。なと、はい。てい。どううん、い。のなった、はい。危ない。危ない。危ない。い。っない。かない。っない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。危ない。ない。危ない。危ない。危ない。危ない。かんい。危ない。危ない。危ない。危ない。危なない。危い。危ない。い。危ない。危い。危なない。危な 使用これどうすか熱ででじゃあこんな感じですは い, い。綺麗ここにちょっと暑いからさ気をつけてねはい、はい、あのピンセットもはい、はいうん、ああいいねキンキ、ね、ンとキンキンと触、まあ、れたりしたら、はい、火傷とかしちゃうんで気をつけてもいい自分に覚ましてから、はいはい、輝きをぜひこんな感じでキレキの見えるキレキレちゃんと最初に写ってたストラップストラップをつけてお土産にできるよねみたいな話でねはい綺麗。うん。 いい感 じ, いいじゃないかなたっかれたらどうするんだよいでこんなふうになるのか、ちょっと、いまいちちょっとよく分かってない部分。 そうですね。4個、ね、4個、うん、4個的に。あ、なんかねの方が、うん。だから、その辺ちょっと、まずでかいな。ち<笑>ょに、解説をおたいたいと思います。まず、ま、一番最初に、アイアンフを入れました。はい。で、アイアンフンマはあの、イオンにな り,、ね、なりますね。で、イオンになるときに、まあ、電子を放出します。それはまあね。確かにうんはい、で、その、過剰に出た電子が、あの入れたね、どう ましたね 銅, はい、銅の方うに電子が移動します、はい、するとイオンだった亜がその電子を奪いに来て銅の表面に亜鉛が積出するという、まあっそうですた だ, 銀だけど、はい、これ一つ疑問がありませんか皆さんああそうです<笑> イオン化傾向が高いイオンの方が安定するけど、まあ、今回は電子をもらって石質元の亜に戻るっていう反応になってるわけであ、まあ、ここが亜鉛じゃない イ, イオン化傾向だけでは説明がつかないところっていうおなるほど、まあ、一応ここにサイオンっていうのが関係してるんですけども、はい、あ実はそれじゃなくて た, アただの亜 イ, イオンじゃないとサイオンっていうのがあるんですけど、はい、ま あ,、うん、あの逆みたいな反応が起こってるねっていう話ですね。 なるほど で, でさ あ, あなんですか<笑>、ね、どうして金色になったの、まあ、当然の疑問ですねもう一つ金も作りましたから、はいね、じゃあもう一つ金の方も説明していきましょうまず、はいえー、これはさっきの、ね、銀面積のものを書いたんですけども、まあ、加熱しましたよね、はい、加熱し た,、うんはい熱したはい、する と,、えー、と銅と亜鉛のこの境界のところですねここが溶けて原子がするんです、ね、拡散するんです、ね、拡散ですね、はい ですると、まあ、混ざって合金、いわゆる合金になると、うね、することで、うそって、あのー、金色に見えると。なる真鍮とか。ああ、そうですね、あまあ、五円玉とかね、そういうのでもあるからる真鍮っていうのが、まあ、こういう感じでできてる。なるほど、なるほど、っていうのが金色になる仕組みで す, ああいす、はい。ありがとうございます。ただ、まあ、もう一つね、注意したいところがあります。うう今、あの亜鉛粉末を使いましたけど、明、え、日、ー、で。ね これあの<笑>あいこれ。これ処理がね、あの。とっても重要な、ねはい。そうそ う, そ う, そうなんででしょう。さあ、なぜ で, でしょう、皆さん。えっ、ー、と、本来、うん、この粉末の状態では、表面が参加しております。うん、そうだね、はい。ただ、アルカリに触れた時点で、うん、その表面の被膜が取れてしまって、ね、とても、うんうんうん。なんですか。綺麗な状態で、反応しやすくなっちゃうわけですね。<笑>はいはい だからまあそのまま可燃ゴミえいなんて捨てちゃうと最悪燃え て, てる大変なことになるので、うん、まあ処理するときはえー、っとこういう金属缶とかの中にねまず入れて十分に空気に触れさせてからまあ学校とかそういうところあの業者にまとめて処理を頼むっていう形にしましょう、うんはい、まああの非常にやりたくなる実験があると思います、うん、ただす、ね、危ないのであのしっかりとね安全配慮を行ってちょっと待って。 受験終わったからごリゴにドーンとかやったらもう良、うんまあ、くな い, と い, くない、ね、ということです。そというわけで、えー、とでアリのメッキでメダルを作ってみたということで、はいはいはい、今回はこの辺で終わりましょう。ではい、また次回の動画でお会いしましょう。うん